お<音楽> s アマチュア、ロックンロール。イェイ。えー、どうもこんにちは、大蔵です。今日はね、前回公言したオイラの背景、池ばっか330を改造しようという内容です。いや、実はしてしまったんだけどさ、どうよ、これ。かっこいいでしょ。 改造した内容はボディサイドドとヘッドのバインディングの加工つっても本物のバインディングじゃなくて塗装だけどねホールの穴もステイン塗料を塗って暗めの色に変えてバインディング処理を施していくあとピックアップとピックガードを変更結構音も変わりましたまずはバインディングを貼ろうということでしかもラメのバインディングねでこんなふうに見えるかな ダメのカッティングシートを5ミリにカットしてさすがに彫るのは面倒だったので適当に脱脂してからボディサイドに貼り付けたの当然そのままだと剥げちゃうし結構な厚みがあってカッコ悪いので上下にホワイトを塗って模様にしたわけいやもう大変よ シングートの塗料が完全硬化する前に乱暴にスタンドに置いたらピンって音がして塗り重ねたホワイトごとラメシートが剥がれちゃったこともあったねあと最悪だったのは保護材としてクリアウレタンスプレーを部屋の中で拭いたんだけれども作業の近くにあった家具にはブルーシートをかけて保護しておいたんだけど離れた家具までガビガビになる始末 仕方がないから家の庭でやることにしたんだけれども炎天下の中でやったので暑すぎて吹いてる最中に塗料が固まってヤスリみたいにガサガサになった面もあるんだねぶっちゃけ塗装は成功とは言えないヘッドとかサイド面だって光を与えるとガッサガサよでピックガーのペ、ね、1.5mm のプラパンを2枚購入して万能バサミでカット2枚を貼り合わせて 3mm にして強度を上げてる なのカッティングチートも同じ形にカットして貼り付けてそんで自作のロゴを貼れば完成よ付け方もちょっと変えてみていて一見バッかはこんな感じのゴムの輪っかが各2つずつネジの間に挟まっていて上のピックガードを 5mm ぐらい浮かせてあるんだねこれがじゃが弦に近い方が高すぎて小指を逃がすところがないのよそこでこのゴムを内側のネジに1つずつ外側のネジに3つかませて。 傾斜ををつけて弦に近い部分を低くしたわけさそんでピックアップも後輩高音源が鳴りづらいっていうのを前回説明したと思うんだけどホールピースの高さを変えられるリ見ケンバッカーと同じような出力の若干大きいタイプのシングルコイルのピックアップがいいと思ったんだよねギブソンの P90 が一番候補だったんだけどでもハウジングはやっぱりメタルが良くてさ。 いろいろと探してたら50年代の箱物ギターによく使われているディアルモンドっていうピックアップを発見したこれが見た目もクールでかっこいい今では T.B. ジョンズっていうグレッチのチューンドピックアップを販売しているメーカーがこのディアルモンドのコピーを製造していて値段はそこそこするんだがこいつを購入することにしたのこの T. アルモンドっていうピックアップなんだけど一見ばっかりあっさり乗るものだと思ってたんだけどさ 全然まかなかったでいどうやらポールピースの調整ネジがもともと掘っては溝からはみ出るらしく塗装後な の, のにローターを当てて5ミリ近く削るハメになったおまけにネジ穴が 2.5 ミリしかなくてそんなビスは日本のホームセンターではなかなか売ってないんだよね仕方がないから工作ローターを使ってネジ穴を3ミリ近く拡張するハメになった 皆さんはお待ちかね音がどんな風に変わったのか早速弾いてみましょう前回リッケンバッカーのオリジナルピックアップでの音ですがセンターリアプロント 感じだったね。さて、TR の音はどんな音あるのか。センター。リア。フロント。 いや、あからさまにパワーが落ちたね入力レベルは前回と全く一緒なんだが波形からして違うねまあこの結果は想定してたけどねリッバッカーのボールピースがほぼフラットなのに対して TR モードは高音源が強く出るように調整したからまたクリーントーンでのセッティング時に トライドしてる弦は全て潰したからま あ, あこういうことになるんでしょうがないねさあ京都に直してアルペジオを弾いてみよう前回はセンターで弾いてこんな感じでは TR モードはどんな感じか引いてみましょう 簡単グラフィックイコライザーで弱い音域を足してしまえばいいんですさてどうだおーいい音じゃん。さて前回はリアでこんな感じの。 TR アロはどんな感じの音になるかな ドライブしてたゲームをすべて潰したわけだからねそれはしょうがないかえ TR モンドピックアップこんな感じです導入を考えている人たちの参考になったとは思うんだけどとはいえ立憲ケバッコのピックアップがここまでパワーがあったと時ねシングルなのにあの太さそれはそれで優秀なピックアップだよね TR モンドはヴィンテージ系のピックアップのコピーってことでやっぱそっち系の音だよね なぜか身近で聞き慣れた音人ような気もするんだよなあこれグリッチだ<音楽>さて立憲ンバッカー330改造計画いろいろ失敗もあったしお金も結構使ったけど世界で1個しかないオイラの立憲ンバッカーができましたオイラ的には非常に丸い 本日のおー方じゃあ、ロールいかがだったでしょうか大ーのように自分の力でギターを改造したいと思っている方はお勧めしませんけど、ぜひチャンネル登録をお願いします。